今日は前肩、巻き肩、猫背さんがぜひやってほしいストレッチ一緒にやっていきましょう四十肩五十肩も本当にね良くなっていくのでぜひやってみてくださいはいそれではまずキャットカウこのテーブルトップの形から右手を前に出してで腕ついちゃいますねで額マットにつければついてでお尻ぐーっと後ろに引いていきましょう右の肩の肩力抜いて このね脇の下あと体の横体側がね気持ちよく伸びてるのだけ感じていきましょうお尻ね後ろにちょっと引っ張るような感じ決して無理しないで気持ちいい範囲でやっていきます長く吐いていきましょうはいそうしたら右手のひら床にね向いたままでもいいですし天井向けられる方はね向けてみましょう うーっと後ろにねお尻引っ張っていきます長く吐いていきましょう右の肩の力抜いてはいそうしたら頭浮かして頭を右の腕に乗っけて左見ちゃいますね顔左向けますでそしたらこの両足を後ろ右にちょこんと嘘 この両足を左にちょこんと動かしてでお尻後ろにちょっと引っ張っていきましょうそうするとさらに右の脇の下ウエストあたりまでね右のウエストあたりまで伸びるの感じられるんじゃないかと思いますふうって長く吐いていきましょうもうね右の肩の力抜いて頭ね右の二の腕に乗っけちゃっても力抜いちゃいますよ はいそしたら足元に戻してで額もう一回マットにつきましょう右手を肘曲げて右の肩トントンとタッチしますそのまま吐いてお尻後ろに引っ張っていきましょう右の肘は床についたまま右の二の腕の裏あたりしっかりと伸ばしていきますね。 長く吐いていきましょう気持ちいい範囲ですよはいそうしたら右手伸ばしてゆっくりと起き上がっていきましょうはいそしたら反対いきますね右手手前について左手遠く吸って吐いてこの肘をね床についちゃいますで頭マットについてお尻後ろに気持ちいい範囲でぐっと引っ張っていきましょう 左の肩の力抜いてもうね全然ねぎりぎりやる必要ないですよもう本当にね気持ちいいところでやめていきましょうはいそしたらこの左手床向いたままでもいいですし天井を持っていれば天井の方に持っていきましょうでお尻後ろに引っ張って左のね 肩周りあと脇の下、また少し伸びていきますね。その、ね、気持ちいいな、伸びてるなっていうのだけ感じていきましょう。はい、そうしたら、その左手。の上に。頭乗っけてしまって、顔はね、右見ていきます。で、そのままお尻後ろにぐーっと引っ張っていきましょう。長く吐いて。 もうね、全然頑張らないでもう毎日ねずっと今日一日デスクワークとかで丸まった背中あと家事とかね背中 丸, め丸まりがちなのでそこをねしっかり伸ばしてあげます。<笑>はいそしたらそのままこの足を、えー、と右にちょんと動かしてお尻後ろに引っ張っていきますね。 さらに左のウエストの方まで伸びてるのを感じていきましょう。長く吐いて。はい、そうしたら両足戻して、で左の手肘曲げて左の肩タッチします。 で肘床ついたまま吐いて後ろに引っ張りましょうお尻ね斜め上にちょっとキュッと持ち上げるような感じ左の二の腕の裏あたり気持ちよく伸ばしていきましょう決して痛いの無理しないで気持ちいい範囲ですよ自分がね気持ちいいって感じるところ体持ってってあげましょう それでは左手伸ばしてゆっくりと起き上がっていきましょうはいそしたらですね膝立ちになっていただいて肘をね少しね肩動かしていきますよ肘ウエストにくっつけてで両手前にして手のひら天井吸って吐いてふーっと開けるところまで開きましょうで吸って戻しますこれ10回いきます吐いて この時、ね、肘が離れないように肘を上下ぴったりついたままはい吸って戻す3吐いてこの時ね肋骨がこう開かないように肋骨しっかり閉じたまま開いていきます吸って戻す4いて肋骨締めて吸って戻す5を吐いて肋骨締めて。吸って戻す 吸って戻す6吐いて肩がねこうやって上がっていかないように吸って戻す7吐いて吸って戻す8吐いて吸って戻す9吐いて吸って戻す 10吐いてはい、吸って戻したらラストキープしましょう。はい、手のひら上向いたままね、肘しっかり脇の下締めて、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。力を抜きましょう。はい、一回ね、肩耳に近づけて、吐いて、ストーンと下ろします。ははいそしたら次は お尻をかかとにのっけちゃいますで手は一緒で肘しっかりとウエストにつけてで上半身ちょっとね斜め前見ていきましょう前から吸って吐いてふーっと開けるところまで開いて肩甲骨ちょっと寄せていきましょう肋骨ね開かないように肋骨は締めていきますよ、はい、吸って戻す2位吐いて 吸って戻す前から見ると3吐いておへその力抜かないように吸って戻す4吐いて肋骨開かないように吸って戻す5を吐いてなんかねじわーっと肩周りがねじわーっと暖かくなってる感じしてますかね。 はい、吸って戻す6吐いて吸って戻す7吐いて吸って戻す8吐いて吸って戻す9吐いて 吸って戻す、十、吐いて。皆さん動く必要ないですからね。はい、吸って戻したらキープしましょう。吐いて、ふーっとやって。十九、八、七、六、五、四、三、二、一、ゼロ。力を抜きましょう。はい、肩、耳にぐーっと近づけて、吐いて、ストーンと下ろします。 そしたら最後は手を上に向けて両手左右に伸ばしましょう吸って吐いて肘伸ばしたまま肩甲骨をぐーっと寄せますこの時も肋骨開かないように肋骨閉じたまま肩甲骨を寄せますで吸って伸びて吐いて肩甲骨を寄せましょう、はい、吸って伸びて3吐いて肩甲骨を寄せます で伸びて、よう、吐いて、肩甲骨を寄せて。吸って伸びて、こうを吐いて、肋骨は締めますよ。吸って伸びて、六、吐いて。吸って伸びて、腕落ちないように、七、吐いて。なんかちょっと背中がね、動いてるの、ちょっとでも感じられれば十分。 吸って伸びて8吐いて吸って伸びて9吐いて吸って伸びて10吐いて、はい、吸って伸びたらラスト吐いてぐーっと肩甲骨寄せて肋骨締めて10987654321 ゼロふあめちゃくちゃ使った感じありますかねはいそしたら肩耳にぐーっと近づけて吐いてストーンと下ろしましょう。両手肩タッチで大きく。 いかかがだったでしょうかすごいね肩がねちょっと軽くなったんじゃないかと思いますこれをねやっていただくともうストレッチだけでもいいし後半のエクササイズだけでもいいです自分はねあ効いたなっていうところがあれば是非毎日1個でもいいので続けてみてくださいそうすると巻き肩どんどん治ってきて四十肩五十肩も改善していきます こちらのチャンネルでは、更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する、運動苦手な方でも、忙しいママたちでも簡単にできる、ストレッチ、マッサージ、エクササイズ、骨盤底筋呼吸をご紹介しています。もしお役に立ったら、いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。小さな日々の積み重ねで、更年期症状は Z。 絶対良くなりますなので諦めないでそして人生後半戦も楽しくそして女性らしくしなやかに生きていきましょう。それではまた